スタートしまましししたたバーーズポイントントトオといいスタートを切りましたしかし、外からジャストドゥイング、ジャストドゥイング言っています、そして左右打ちをつきましては5番のベルカントもすっと今単独3番手の位置まで上がっていきました、マイネルエテルネル、プリンセスムーンです、そしてヤマニンプチガトウ、左右打ち1番のラインスピリットと中段を形成。そのの後方からは3番の ローズミラクル、追走で間にいるのが6番の名将ライナーです、そして外からは王の道、そしてローズミラクルが少しポジションを上げていきました、あとは後方から2投目、4番のベルルミエールが追走です、それを外から爆心帝王がかわしていこうとしています、3コーナーカーブしていきます、前は残り600を通過、前2頭並ぶような形になっておりますが、わずかに13番、ラバーズポイント、そしてジャスト・ドゥイング、そして外からベルカント、さらに外からはプリンセス・ムーンと、先端4頭固まって、さらに外、さらに外、王の道がこの争いに加わってくる。 直攻勢成向かって先頭、ここでベルカントベルカントが先頭に立ちましたベルカントが先頭に立ちましたうち食い下がっているのがジャスト・ドゥイングジャストドゥイング食い下がっている大の道、大の道プリンセス・ムーンさらに外からは爆心帝王が足を伸ばしてくる外から爆心帝王が足を伸ばしてくる今度はベルカントをかわした爆心帝王先頭だ爆心帝王ゴール2着5番のベルカント3着争いもつれました9番の爆心帝王